つぐみの日記だ何々親方様お父さんみたいな武蔵くんとお母さんみたいな小次郎君くんと出会えてそれはとても良かったです<笑>泣かせるなでも2人ともとても汗臭いです足も。を